地上にたにようこそ本日のゲームはこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらローソンの五目白和えを食べたいと思いますうんー五目い ろ, いろな具材が入ってるんでしょうねではちょっと中身を拝見おおこういうふうな白和え 体に良さそうな響きですねこんな風になってるんですねではちょっと水気がありますねまあお豆腐ですからねいただきますあれ思ったよりパサついてないってそれはウモハナだ滑らかで美味しいなこれでグラタンとか作ってもいいかもしれないチャンネル登録よろしくお願いします 滑らかでクリーミーなお豆腐と一緒にいろんな野菜が入っていて食感も楽しむことができて美味しかったです何かとかなく食感のある豆腐といった感じですねただちょっとお野菜が少ないかなっていうような気もしましたので、まあ、このサイズだと仕方ないのかもしれませんけどこちらも点数とさせていただきますもうちょっと欲しいなやっぱりというわけでそれ「夏来るや」